皆さん、こんにちは。サルです。今回もセリアの新商品になります。こちらの食器バンド四角 S サイズになります。これはもうですね、キャンプ行くときにはなくてはならない必需品と言っても過言じゃないと思うんですけど、このシリーズにとうとう新しいサイズですね。形のものが出ましたので、レビューしていこうと思います。 色が2種類あったので買ってきました。濃いめのオリーブグリーンと少し黄色がかったサンドベージュという感じですね。はい。で、えー、まずはね、簡単に説明しておきますが、食器バンド四角 S サイズで角型商品に対応と。そうですよね。そこなんですよね。で食器を重ねたり、クッカーをまとめるバンドということで、 ジャンコードですねえちなみにジャンコードは長くってなんか紙に写したりするのが大変っていう方あるんですけど基本的には下4桁が商品番号なんですねただその前の桁についてもあのメーカーを示してますので最初の49というのは日本なんですけどねただ日本もね49じゃなくて45の場合もあったりするので 結局ね、もう確実なのは全部、あのー、ジャンコードはまとめて写していただいて、お店で伝えていただく方がいいかなとは思います。はい、ちょっと大変なんですけどね。はい、えー、それから使用上の注意。まあ、このあたりはね、もう使ってる方があるので、見て確認いただければいいかなと思うんですけど、材質はシリコンゴムです。サイズが約 10×10cm で、幅が 1.2cm。藤崎さんの商品です。 はい。あの、ちなみにメーカーが藤崎なので、このジャンコードについては、今回藤崎の珍商品多いんですけど、全部、下4桁以外は同じ数字になりますのでね。まあ、もしかしたら知っておくと便利かもしれませんね。で、この最初にあった通り、格型商品に対応と。これね、結構待ち望んでた方多いんじゃないかなと思うんですよね。私もたくさん初期バンド使ってるんですけど、 見ていただいたらわかる通り、すべてですね、丸いものばっかりなんですよね。な、ま、ん、あ、でかって言えば3つなので、丸いものが比較的付けやすいんですけど、四角いとですね、付けられないんですよね。それに対して、今回は4方向に伸びてますから、四角いものが使える。ということです。あと、今までのものって、 サイズがですね、4通りあったと思います。7センチ、9センチ、12センチ、15センチ。7センチ一番小さいのは、だいたいシェラカップサイズにぴったりで、12センチは少し大きめの、大きめっていうことはないけど、クッカーとかですね。あのー、スノピのあるインパーソナルクッカーとか、こういったものなんか。で、12とか15センチは私は使わないんですけど、 ボールとかプレートのような大きなものを、まあ、まとめてね、食器セット、束ねたりするときに使うんですけど、小さいやつについては7センチとか9センチだったんです。で、こちらの説明を見ると10センチって書いてるので、もしかしたら少し戸惑う方いるんじゃないかなと思って大きさの確認をしておこうと思います。ちなみに、以前の7センチというのは、このですね、えー ちょっと汚れてますけどこの中心から端までですねの長さが7センチとか9センチだったんですよねだからこの三角形という意味で考えると 7cm のものだと一辺が1 2センチぐらいで9センチぐらいあるやつだと一辺が1 5センチぐらいの三角形になるんですそれに対して今回のやつは端から端までが1 0センチ。 ということで、測り方が変わりましたのでね、ちょっと分かりにくいと思うんですよね。まあ、ただ、S サイズって書いてるところを見ると、今までの7センチで閉じることができたシェラカップなんかよりも、より小さいものも閉じやすいんじゃないかなと思うんですね。えそのあたりも確認してみようと思います。じゃあ、まずは開封します、えーあ。開封する前にね、これあの、同じジャンコードですので、 ジャンコードを伝えただけでは、どちらの色っていうことが指定できませんので、お店で確認したい場合は、あの、色もね、伝えてもらった方がいいかなと思います。なんかワクワクしますね。この四角形でね、こう来るというね。あ、はい、はいはいはいはいはい。なかなかですね、やはり小さいですね。今までの7センチよりもさらに小さいですね。 だから7センチと1 0センチなんだけど1 0センチの方が小さいですなぜかというともういいですよね端から端まで測ってるからです 7cm のものってこういう白カップなんかがぴったりだったんですよね 7cm のやつで白カップを閉じるとはいこんな感じですねそんなにねあのー、緩くもないし、まあ、きつくもないねちょうどいい感じですまあカップをねあと3枚ぐらい重ねてねいろいろ 閉じることができるような感じでした。それに対して、この10センチはどうかっていうと、これ多分きついですね、明らかに。ちょっと、またやりにくいので一回外します。画角から外れます。うん、これはね、相当厳しいです。はい、ちょっとね、相当厳しいので、やめた方がいいと思います。できなくはないけど、あまり無理にやる意味はないですね。 もうパンパンですね。なんか切れそうな気がしますので、これは皆さんやめましょう。<笑>だからシェラカップっていうね、今まで7センチの食器バンドがちょうどだったものも10センチではあるけど、こちらだと厳しいということになります。では、どういうものがね、閉じやすいかな。四角いものということで、まあ四角いキャンプ用品代表選手といえばメスティンじゃないでしょうか。 まあ結構皆さん持ってるしね、メスにはケースに入れてる方が多いと思うので、あえていらないっていうことかもしれませんけど、これだったらどうかやってみますと、はいはいはいはい。ああ、ちょっと長辺がきついですね。うん、長辺がちょっときつい。長辺がきついので、これもパンパンなので、あんまりやらない方がいいかなーって気はします。<笑>なんか白くなってます。 ね、やめた方がいいでしょうねはいなんかちぎれそうです、えー、買って間もなくちぎれるとねショックなのでやめておきますまあそれだけよく伸びますねこれねそこはすごいと思うんですけどこれメスティンのね小さい方ダイソーのミニメスティンこれでも厳しかったのでもっと小さいものですね私が使うもので言うとキャンプ用品じゃないんですけどこういうですね小皿を結構いっぱい持っていくことが多いです まあおつまみなんか入れたいね。これはコースターに使ったりするんですけど、まあそういうね、小さめのお皿。こういうのも、この今までのやつだと閉じにくいんですね。どんな感じだったかなちょっと覚えてないけど、そうそう。なんかね、こういう感じで<笑>、なんか落ちそうな感じになるんですよね。だから3つしかないとやりにくかったんです。それが、この4つあるとどうか ちょっとこのお皿大きいかな。もう少し小さい方がいいから、やっぱこれぐらいかな。これセリアで売ってるやつね。なんか地域性があるらしいんで、売ってないセリアの地区もあるみたいですけど、これぐらいだったら一番いいね。うん。これはもうベストサイズですね。はい。まさにそうです。もう完全に一体化します。これは素晴らしい。これは素晴らしい。 いやね、めっちゃいいです。あー、これはいいですね。なるほど。こういう風にして持っていくとね、バラバラにならないし、全くね、こう、カタカタも言わないし、素晴らしいですね。何度も言いますけどね、本当に素晴らしい感じです。今まではできなかった、これ、収納方法です。ね。 素晴らしいえこれが大きいからでき、やりにくいのかなちょっとシリコンってかなり伸びるんで、どのぐらいまで伸びるかっていうのはね、いろいろ試さないとわからないし、あんまり大きいものだとね、やっぱつけにくいですね。あの、4つもあるので、こう端から通していくときに、割とつけにくい感じはあります。あ、ただこれいいかなうん、これもいけるかなっていう。 どうだろうこの木の器はね、同じ百均ですけど、厚みがあるので、ちょっと入れにくいかな。まあガラスだしね、あまり無理なことはしない方が良さそうです。まあそのように考えると、このガラスって一辺がですね、13.5 センチぐらいあるんですけど、それぐらいあると結構これね、あのパンパンになっちゃって、ちょっと入れにくい感じはあります。逆にさっきの小さめの皿、 これだと 11.5 センチぐらい。これぐらいはね、ベストサイズですね。ということが言えるんじゃないかなと思います。長方形のものもやってみたいので、このメスティンに入る竹のまな板ですね。これあの 1.5 号用のレギュラーメスティン用ですね。セリアのやつですけど、こちらの場合は、長い方が155ミリで85ミリぐらいなんですけど、 こういうものだったらいけるのかなあ、これもいけそうですね。そうですね。これも難 な, なく。そうですね。いける感じです。はいはいはい。このぐらいの大きさもだから全然ありですね。うーんこの場合だと、えー、横が短いので、横は少し、あの、ぶかぶかかなっていうね、えー。緩んでる感じはあります。わかりますかね。 ちょっと緩んでる感じはあります。で、縦は結構ピチピチという感じですね。長いとこが 15.5、155ミリぐらいあってもいけなくはないです。横幅はこれは85ミリしかないので、まあ、本来10センチ幅のものは余るんですけどね。確かにね。ただまあ何かを束ねるんだったらこれを2枚3枚ね。いうときはちょうどいいかもしれませんね。 うんまあ、使い方がね、いろいろと、えー、工夫して、あの、よりぴったりなものがあると気持ちいいと思います。あの、これなんかもね、あの、ランタンウォーマーなんですよねで。私、アルコールストーブのスタンドにも使ってるやつなんですけど、でこういうのはね、えー、そこにこういうへこみがね、あるもんですから、これもね、4箇所にへこみがあると、三角形のこのバンドはね、止めにくかったんです、今まで。 こういう風にね、止めれるんですよ。丸いのでね。止めれるんですけど、裏を見ると、こういうね、ちょっとなんか歪な感じに、えー、均等なね、この三角形の Y の字にならなかったり、均等にしようとすると、ここは足の上に乗っかってるのに、後のとこは落ちてるとかね。まあ、そんな変な感じになっちゃって、ちょっとね、気持ち悪い感じにしか固定できなかったんです。 だからこういうのも今後は4本あるこちらだったら結構シリコンって強いですよね。ほお<笑>これは、これはいいね。ああ、これね、またいいですわ。すごく。はい。これはね、すごくいいです。もう完全にね、もう今度からはこっちに変えようと思います。 ちょうどこう凹んだところ4箇所にそれぞれのベルトが来るのでね。まああまり参考にならないと思いますけど、4つあることによって付け具合が良くなったっていう具体的な例の一つかなと思います。素晴らしいですね。ではもう一つの方もね、開けて比較をしておこうと思いますが、まあ色が違うだけなんでね。はい、えー、こういうちょっと光が反射が強いかな。 落としますこういう色ですねはい、えー、このちっちゃめのね網なんかも四角いので今までの3本足熱よりはこっちがやりやすそうですよねどうでしょうかはいやっぱりそうですねそうですねまあよりぴっちり固定できるので 三本のやつに比べたらね、非常に安定感が良くって、たくさん重ねるのもやりやすそうです。今までだと、なんか歪なんですよね、えー。止められるんだけど、なんか変なところで止まってるというね。あの、<笑>そんな感じになっちゃうんですよね。まあだから、なんか止められるけど、ちょっと気持ち悪い感じだったのが、えー、こういう風にね。 なりますので、まあ明らかにね4方向に伸びてるっていうのはねいいと思いますサイズ的にはおそらくこういうポケットストーブなんかも、まあ、2つ重ねてもねちょうどいい感じなんじゃないでしょうかそうですねちょうどいいですね本当にうんまに、あ、4方向にあるのでねやっぱりこう四角いものが留めやすいっていうのはね今までにないねちょっと感覚です <笑>いいな、これ<笑>。いいです。あの、セリアさん、ありがとうございます。とってもね、便利になりました。よく私、あの、ツーバーナー的にね、あの、一方でご飯炊いて、一方で味噌汁沸かしてみたらね、ことを外飯でやるんですけど、二つあるとね、便利なので、こうやって持っていこうと思います。ということで、いかがだったでしょうか。今までは丸いものだったので、三つのものが良かったんですけど、 四角 い, いものとか、まあ、丸くてもね、ちょっと特殊な形状をしたものだと、4つあると安定するよっていうことでね、100均キャンプギア好きの皆さんの何かの参考になれば幸いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。 そうです。